楽しんでください今日のテーマは「ハリー・ポッター」の作家「J.K. ローリングについてですハリー・ポッター」は世界中に有名な本と映画なんですがこれを書いた作家の話あまり知られていないですがこの話を今日シェアしたいと思います始める前にお聞きします。英語を上達させる明確な目標はありますか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 I was the biggest failure I knew.This is a quote from the author of Harry Potter, J.K. Rowling.One of the most successful authors in the world.But she claimed herself to be a big failure.Why?Let's dive into her story. 通常の基準で判断するなら、私は最大の失敗者でした。 これはハリー・ポッターの作家であり世界で最も成功している作家の一人である JK ローリングの言葉ですしかし彼女は自分が大失敗だったと主張していますそれはなぜでしょうか今日は彼女の物語を聞きましょう JK ローリング went from being a jobless single mother surviving on Unemployment benefits to becoming one of the world's best selling authors. It didn't happen overnight, though. She had to deal with rejection and was always striving for achievement. Before anyone saw her, she worked tirelessly at her art. Her work was memorable because of this approach. As well as her ability to strengthen herself against rejection. Looking back, the Harry Potter series has generated over 400 million in book sales, with the most recent film alone earning 476 million in its opening weekend. She was the first woman. to become a billionaire author and only a small percentage of authors ever make it that far J.K. ローリングは執行を手当てて生き延びていた無職のシングルマザーから世界で最も売れている作家の一人になりましたしかしこの成功は一夜にして成し遂げたわけではありません 何度も出版社に拒絶され、それにしても常にゴールを見ながら自分のベストを尽くしました。彼女のことが知られる前に自分の作品に全てを捧げたのです。彼女の作品が印象に残っているのは、こうした姿勢と拒絶されても自分を鍛えることができたからだと思います。振り返ってみると、 ハリー・ポッターシリーズの書籍の売り上げは4億ドルを超え、最新作だけでも公開した週末に4億7600万ドルを記録しています。彼女は女性で初めて億万長者になった作家ですが、そこまでの成功を収める作家はごく一部です。If you have a dream or a passion, That you keep getting rejected or failing. Don't let that discourage you. Don't give up if you are going through a difficult moment in your life. Keep working on something you truly believe in. You'll never know what could have been if you don't. Who knows? Maybe you'll break some records. It is impossible to live without failing at something. Unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default.JK Rowling もしあなたには夢や情熱があって拒絶されたり失敗したりすることがつついてもそれでがっかりしないでください。困難な状況にあっても 諦めずに自分が心から信じていることに取り組んでみてください。何が起きるかはわからないのです。もしかしたら期待以上の成績を収めてそれを現実にするかもしれません。何かに失敗しないで生きることは不可能です。何事にも慎重に生きることは生きていないのと同じぐらいです。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 は原型ですその意味は出張することですで。これはビジネスの場合も結構使われていますので、本当に自分の意見を強く思うときのニュアンスなので、法律とか仕事上オフェシャルなドキュメントの中には、I claimed, the company claimed とかそのように使えます。The second one, dive into. Let's dive into her story. 彼女の物語を今聞きましょう。私は聞きましょうというふうに訳しましたが直訳では深掘りしましょう意味なんですね。ダイブっていうのは確かに、ね、ダイビング、スポーツのダイビングから来たんですが奥に入って深掘りするというニュアンスがあるので 何か物語を始めるとき、Let's dive into the story とか結構使うこともあります。The next one.unemployment benefits これは失業手当。employment 就職、もうあの雇用。unemployment 雇用されていない失業。benefits 手当なんですね。 JK ローリングは最初、もう本当に仕事もないし、シングルマザーでいろいろ経験して、失、えー、を手当てで生きてたんですよ。まあ、もちろん、周りにも仕事をしなさいとか、いろんなこと言われてきたんですが、やはり大好きな物語を書くという、まあ、大学時代の夢を諦めることができなくて、確かにすごく辛かったんですが、数年間そのような状況をつっついたんですが、それも、 諦めずに、もう何度も何度も拒絶されても書きつけたんですね。次に私が紹介したいフレーズは It didn't happen overnight 一夜にして成し遂げていません。Overnight, one night 一夜 It didn't happen はなっていない、成し遂げていないこれはあの結構いろんな物語とか えーまあ、会社のストーリー。例えば、この創立者のストーリーは JK ローリングに似てるんだったら、It didn't happen overnight という言い方も結構あるかなと思います。次は、to strengthen herself against rejection strengthen 力をつける herself 自分に力をつけてで何に対してというと against rejection 拒絶に対して strengthen oneself against というセットで覚えてほしいんです。例えば、he strengthened himself against the failures。何度も失敗しても彼は自分に力を与えて、もう一度立ち直ることをしてきたっていうニュアンスです。strengthen 強くする、力を与える。looking pa look back 振り返ってみるとという意味なんです。で、実はこの looking back はあの、スティーブ・ジョブズの有名なスタンフォードのスピーチの中でも結構あるんです。ビジネスの用語ではありませんが、スピーチの中ではよく使われます。The next one.make it that far. そこまでする。原文。she was the first woman to become a billionaire author. And only a small percentage of authors ever make it that far. 彼女は女性として初めて億万長者になった作家であり、ほんのわずかな作家はそこまで成果を収めました。ということなんですね。Make it that far. そこまでする。こ, これは仕事の中では、Congratulations, you've made this far. えー、おめでとうございます。ここまで来られましたね。という、例えば、すごい成績を出した時に、このような praise、褒め言葉を与えると、すごく相手が嬉しいんです。make it that far というフレーズは結構使えますので、ぜひ覚えてみてください。The next one 次は私は個人的に好きな言葉なんです。ちょっと長いんですが、読み上げます。 Don't give up if you are going through a difficult moment in your life.Keep working on something you truly believe in. どんなに今困難と向き合っても直面してもぜひ諦めないでください。本当に心から信じて本当に情熱を感じることを諦めないでください。という言葉なんです。この言葉から私はすごく力をもらいますので もう一度シェアしたいなと思いました本当に大事なことであればもう絶対に誰にも譲りたくないんですよねもう心から信じて一生懸命やりたいことっていうのはそれをする時はもう幸せなので結果はもちろんベストなイメージがありますがその結果のためにやってるわけではないはずなんです実はこのポイントも JK ローリングが 大成功を収めたポイントなんです。本当に書くのが好きなんです。お大学の時から夢て、でも卒業した後に結婚して、まあ、専業主婦で、えー、まあ仕事も辞めてっていう感じだったんですが、それを続けないことにしたんですが、まあ、やっぱり離婚して自分にとって何が大事なのかって、もう一度考えることになったんですよね。だからこそ。 もう小さい頃から、もう若い頃から自分が信じていたことをやっぱりやり遂げましょうということに、えー、新しい目標を出てきたと思うんですね。多分その時は、えー、億万長者の作家になるとはという目標はなくて多分ね自分でもう家族を支えていけるような作家になるっていうぐらいだったんじゃないかなと思うんですがそれを夢見て大好きな物語を書き続けたら 今、ハリーポッターのファンが世界中にいますよね。やっぱその物語を見て、本当にワクワクしたり、世界に対してもういいイメージを持ったファンがたくさんいるので、彼女の努力、彼女が自分の心に従ってやってきたことは、結果的に自分を助かったし、たくさんのファンの心も助かったのではないかと私は思います。だから、Keep working on something you truly believe in. 本当に信じていることをぜひ楽しみながらやり遂げてみてください。Break some records, the last one.Records、えーえー、というのは記録。ここで気をつけてほしいのは、えー、録音 record と記録 records は同じスペリングなんですね。まあ、動詞か名詞かなんですが、 読み方も違います。雨と雨と同じなんですけど recording で、このところにアクセントつけているのは録音 record は記録 bricks and records 記録を更新するまあ何かやり遂げたらおそらく世界がびっくりするような、えー、成績記録を更新することになるかもしれないということを強調したいんですね、ここでは。 そして今日のディスカッショントピックに入りたいと思います。今日のクエスチョン。失敗と直面したときにどんなことをして自分をこう強くしたりもう一度立ち直ることができたでしょうかう例えば私も日本語を学ぶだけではなく実はこの ポッドキャスト録音 も, もう数年間もう失敗の繰り返しだったんですよ。やはりえちゃんとどのように伝えたらいいのかわかなくて、どのように録音したらいいのかわかなくてっていうのが繰り返してさまざまなことで経験してきたんですが、For me, the way I do now is to forget about it。もう単純に忘れること。 Before, I couldn't do that because I was too emotional about everything. Happiness for me was 120% happiness. A failure was like below zero, and、uh, I could cry. I couldn't forget about it for like months, and I would remember and humiliate myself in a way with my inner talk. But now,、um, I've practiced how to be neutral with emotions. So, usually, if it's not a big disappointment,、uh, three days at most, I could forget about it and just switch on to what I truly want and focus on the different energy.、えー、私は昔結構ですね、実は。感情が激しくて何事でも覚えてしまうようなタイプでした。特に失敗がもう多分何ヶ月。 覚えててで自分とのインナートークの中でもあんた本当にダメだよねというような、まあ、ひどいこと自分に言ったこともあってでそれが最近なんですがもうここ数年間自分の感情をニュートラルに持っていくことを練習したらまあ本当に悪いことだったら3日で忘れちゃったりとかよっぽど大事な事件でなければもうそんなにないんですけど、まあ、3日で忘れて で、もっとこう、あの自分の頭のパワー、頭のエネルギーを好きなことにあげたりとか、本当に、え、やってみたいなって思うところにすぐので、だから結構、あフィー e ド、失敗と直面した時は、まあなるべく冷静で対処できるようになったかと思います。まあ、JK ローリングの話、正直女性としてかなり辛いと思うんですよね。 これだと思った人と結婚して離婚して小さな子供を育つしあ の, あの時ももう全て迷ってて周りの声もそれにも耐えられずに多分本当に自分を救ったのは書くことだけだったんじゃないかなと思いますね。自分の世界に自分の、えー、現実ではないんですがその世界にもう行くことで。 作品を描き続けて、その作品が結局、たくさんの人に勇気と希望を与えて、ファンにしてくれたんじゃないかなと思います。だから正直、I think it's important to find ways to strengthen ourselves when we face failures.It's not the idea to get rid of failures because it's impossible.They will always come into life.But it, it's about how to regain the strength. How to stand up again against the failure. I think that's the key to every, everything that you want in life. 多分ね、やっぱり失敗をこうなくすことじゃなく失敗と直面してもどうやって自分をこうなくさめて立ち直る力をあげられるかが大事ではないかと思います。なぜかというと彼女も言ったように 失敗しないことは不可能なんですよね人生の中ではどんなに成功を収めてもどんなに幸せでももう暗闇の部分は絶対あるのでだったら自分を強くしたら欲しいものが楽しく手に入ってこれるのではないかと私は思いますそして今日の話題は実はこの諦めない子とと関係しています、えー、ここからはちょっと互角の このような入りますがで実は私、あの普通の日本語の学習者より遅かったんです。50音あ、いあれを1年間かけてマスターしました。で、最初はまあ普通じゃないかなと思ったんですけど、1年間かけるって。だって100ね、50だから100個、100個あるんですよね。で、なんですけど、 もうよくよく話を聞いたら普通みんな3ヶ月だったり6ヶ月で全部暗記できるんですね。だからその時は自分はいかにも遅いかって初めて思い知らせました。で、その時正直あんまり失敗する成功するっていうもう強いイメージがなかったからああわかんない置いとくわっていうイメージだったんですよ。だからいつの間にか置いといたものが急にわかっちゃって その時私が経験した諦めないっていうことは正直忘れること本当に何かあったらまあタイミングじゃないから置いとくわっていうのは日本語を自分で勉強することで習得しましただからまあ諦めないってことに対してたくさんの見方もあると思います例えば英語の勉強でなんでこんなに難しいんだろうってそれにしてもやり続けるっていう諦めないとまあ 目標は変えないんだけど、ちょっと今はタイミングじゃないね。後ほど気が向いたらまたやるわっていう、諦めないっていう態度もあるかなと思います。特に仕事に関する英語、あとは、まあ、難しい専門用語が入っているものなんですが、まず正直言葉が分かってもその意味、裏にある意味が分からなければ意味がないんですよね。だからこそ、 えー、もう全部暗記したり、全部勉強したりするっていうよりも、少しずつ学んで、自分の人生、自分の仕事ではどう生かせるのかを意識して体験していく。そうするといつか自分のゴールにたどり着くし、このようなやり方、ちょっとずつっていうやり方も諦めないことではないかと思います。自分を感情的に苦しまずにもっとこうペース、 あのスピードを下げてゆっくり行くっていうのも正直スノーボーエフェクトという言葉ご存知かと思いますが小さな雪だるまがだんだんだんだん大きくなってすっごい力になるんですよね。ボンって下に落ちちたらもう木が倒れちゃうしでそれも最初は本当に小さな雪だるまから、えー、出てきたのでそういうのも高い成果上げられるからもし仕事の中 あるいは勉強の中で難しいなどうしようっていうのがあったらちょっと忘れてみてタイミングが来たらまたあるいはあ、ちょっとこれもう一回見ようって思うようになったら見てもいいかなと思います最後まで聞いていただき誠にありがとうございましたこのエピソードの記事は紹介部の中にあります詳しく学びたい方は 文字を読みながら聞いてください。それでは、また会えるのを楽しみにしています。